皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年11月28日、今週のエピソード依頼帳に、大富豪のお題が来ました。こういうパターンのやつも増えたんですね。一回遊ぶだけでいいので、皆さんぜひ遊びましょう。プラチナミミックとかいう見たこともない宝箱モンスターが出たので、慌てて録画ボタンを押しました。 他のドラゴンクエスト作品に登場したモンスターなのかと調べてみましたが、これが初登場みたいですね。盗賊できていたので、盗むを使えたりするのがラッキーです。しかし、このバトルは意外にも大熱戦となりました。地味に強かったです。それでもなんとか倒しましたが、宝箱は落としてくれませんでした。がっかりです。仕方かないので、討伐モンスターリストを開きました。その辺のキラキラで拾える純白の結晶がレアドロップでした。